はい、えー、皆さんよろしくお願いします、えー。シビックテックオンラインアカデミー第十六回を始めたいと思います。司会の席です。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい。そして今日はゲストとしてですね、えー、森町の山形さんにお越しいただいています。パティパシ、はいえー、簡単にちょっとあのプレゼンの前に自己紹介をお願いしてもいいですか、山形さん。 はい、わかりました、えー、と北海道森町というところのです、ねえー、と自治体職員をやっています、えー、山形拓也といいます、まあ、詳しい話につきましてはです、ねえー、プレゼンの方で少し詳細しゃべろうかなと思ってますので、どうぞよよろろししししくくおお願願いい、いまます。はす。今日のテーマはです、ねえー、あなたの「一ッそれは何ですか、町への愛の形ということで、えー、お話をいただく予定です。 えー、山形さん、あの森町というところの、えー、自治体の職員ということで、えー、まあその地域であの職員として働くことについてとか、いろいろと話をしていただけるんじゃないかなというふうに思っております。というわけで、えー、皆さんも積極的にいろいろグループチャットの方でコメントいただければというふうに思います。では早速ですけれども、あのはい、山形さん、プレゼントほをお願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。えー はいそれではですね私の方から、えー、少しだけお時間いただいてですねお話ししていこうかなというふうに思っています。えー、改めてですね私は北海道森町役場、えー、総務課情報管理係というところでですね、まあ、いわゆる上司数ってやつです、ね、をやっている山形拓也と言います。 北海道森町でですね IT っぽい仕事を今していますまあ、庁舎内のですねシステム設計だとか整備だとかですね学校周りの関係だとかいろいろやっていますで森町で生まれていますで、生まれてからですね40年間森町以外での生活経験ありませんあの保育所を書いてからですねずっと森町役場まで高校卒業してすぐ森町役場に入ってますんでずっとですね えっ、ー、と生活経験森町違いではありません。まあこんなですね、まあネイティブな森町民、まあプロパーな森町民と僕呼んでるんですけれども、<笑>あの僕が感じるですね、森町のイメージっていうのをですね、えー、まあ象徴する画像があるんですけど、これを皆さんに見せたいんですけど、まあこんな感じですね。2018年5月15日撮影です。<笑>まあこれただの自転車かと思いきやですね、まあカマ二台上げサドル低い。 まあ、いわゆるこうヤンキー的なですね<笑>自転車こういう自転車になっています、まあ、なんかダセーなーってやっぱ思いますよねこういうのを見るとでもこうなんかダセーっていうのが一体何なのかなってこの頃こう考えるように僕自身になりましたなんかダセーが理由で街から出たいとか、まあ、嫌な街なのかなとか住みづらい街なのかなとこういうことを考えるんですけど、まあ、それはちょっと違うなっていうふうに、えー、気づくわけですね ではなんで僕はですね、なんかだせえなぁと、そう考えてしまうのか。まあ、ちゃんと見れば、ですね実は森町、行けてないわけではないんですね。北海道森町、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないですけど、こんな場所にあります、えー、と函館市のですね北に50キロメートルぐらいの場所なんですけど、まあ、人口規模、こんな感じです。札幌市はですね約200万人弱で、えー、と新宿区だと35万人弱ですね。まあ、森町 図で表すときっとこんな感じの人口密集度ですね 15,443 人になっています人口規模で言ったらですねいわゆる田舎町なんですけどでもですね北海道にしてはですね実は歴史がある町なんですねあの北海道って基本的に移民の町僕はですね北海道は日本のアメリカだと呼んでるんですけど、うん、まあ北海道にしては歴史がある町なんですね紀元前4000年頃から人が住んでた町あのここ皆さん のきっと向こう側で笑ってくださってるじゃないけど、<笑> 4000 <笑>年ぐらい前から<笑>です、ね、あとですね、函館戦争、森町からスタートしてますね、木<笑>さんとですね、土方歳三さんが森町にしりですて、ね、函館に向かっていったもあります。あとですね、意外なところで、ですね、日本ダービー初代優勝のですね、ジョッキー、函館馬後作さんという方が、ですね、えー、森町出身だったりもします。 まあ、歴史的にはこんな感じなんですけど、一次産業とですね、えー、とその他、えー、その商品を利用したです、ね、二次産業も盛んな町になっています、森町は。これがです、ね、就業人口割合なんですけど、えー、と灰色の方が全国ですね、一次産業が 19%、二次産業が 30%、三次産業が 51%。 大体です、ねえーと、町の5割がですね、第一次産業とその生産品に関連した職業についているんですね、うん。第一次産業と第二次産業、まあ、50% ぐらい。えー、と他のところに比べるとね、全然やっぱり違いますよね。うん、でですね、森町、実は、まあ、あの農業も漁業もまあ有名なんですけども、農業の方だとですね、あの純粋な野菜だけじゃなくてですね、養豚業盛んです。道内は、えー、と1位ですね。 全国でもですね、18位のですね、えっと、農業産出額起誇っています。あと、ホタテ養殖も有名でして、道内は2位で、全国は5位のですね、ホタテの収穫量が、えっと、取れるような町になっています、うん。あとですね、意外なところで、皆さんもですね、食べたことがあるあれ、これ、本当に意外だと思うんですけど、冷凍食品ですね。 これは冷凍食品と森町何に関係あるのかなってとこなんですけど実はですね冷凍食品始まったのは森町からですね。日本初のですね、冷凍機械があの森町当時ですね大正9年頃にですねあの、イワシとかニシンとかそっち系の魚とかあと鮭ですねたくさん森町も取れてましてそれをですね、えー、と加工をして冷凍して関東の方に、えー、と出していく。 冷、ま、蔵、あ、さんっていうですね、日霊さんの前身の会社なんですけれども、そこがですね、えー、とこう森町で初めて冷凍して、こう冷凍食品として関東に出していたったというのが、えーと、日本の冷凍食品の始まりだというふうに言われています。こう見るとです、ね、やっぱ歴史的にはですね、別に森町行けてない感じではないです。でもですね、公共交通機関を見ていくとですね、ちょっとあれだなと僕も感じます。 森町はですね。自家用車文化なので公共交通機関が弱いんですね。まあ、森町だと1人 1.13 台車持っている計算になるんですけど、うん、特にですね。お年寄りや子供のですね。町内移動っていうのがすごく厳しい街になっています。まあ、こんな感じですね。車だとですね。20分ぐらいで全ての地区。まあ 町内にはですね、えー、と中心地、ちょうどマークついているところが中心地なんですけども、そのほかにです、ね、濁川地区、赤井川地区、沢原東地区というところがあるんですね。まあ、およそ20キロ弱やっぱ離れてますんで、車だとだいたい20分ぐらい。しかしですね、公共交通機関使うと、やっぱり8時間に1本とか、まあ、多くても2、3時間に1本とか、そういうようなですね、交通機関になっています。しかしかでですすね、ここれ町内だとこうなんですけど 東京に、森町から東京に行こうと考えると、ですね、こちら、ちょっと古いんですけど、2015年にヤフーさんで出してた、ですね、えー、とどれだけまあ東京に行くのに時間がかかるかっていうやつのビジュアライゼーションなんですけど、これを見ると、ですね、実は森町も札幌も東京からの時間距離ってほぼ変わりません。 全国的に見てもですね、まあ、東京からちょっと離れてるなと思われる熊本さんだとか、広島さんだとかですね、見てもですね、だいたい4時間ぐらいかかるんですね、飛行機使っても。うちの町もですね、飛行機使っても新幹線使ってもだいたい4時間ぐらい。別にそんなに交通の便で悪いわけじゃないんですね。で、弱いとは言ったんですけど、公共交通機関も網羅はされています。えっ、ー、と、こちらですね、緑の、ちょっと見づらいんですけど、緑の丸がですね、だいたいのバス停の範囲で、 黄色い枠が、えー、JR ですね結構こう見ると人の住んでいるところっていうのは大体モー網羅されている形態にはなってますね、うんうんうん、でさらに町自体もですね役場を中心とした徒歩圏、まあ、2キロ圏内にですね人も商店も病院も集中している、まあ、いわゆるコンパクトシティのような町になっています人だけじゃなくですね実は物流も悪くない町なんですね だいいたネットショッピングとかすると中1日、まあ、東京とかのそれに比べれば、ね、時間はかかるんですけども、だいたい中1日でも、やっぱり何か出せんですね、森町。こればっかりはどうしようもないんですね。なので、何か出せとですね町に住んでいたくなくなるのか、ですね森町に住む15歳から17歳というのは、ですね自分に合う仕事がない、交通が不便、買い物ができない。 こんな理由ででですす。ね、町から出ていいきたいみたみこれ2016年の町民アンケートの結果なんですけど町からやっぱり出ていきたいという話らしいですねしかしですねさっきから僕確認している通り仕事はそこそこあるし交通はそこそこ便利だし買い物もできるし実際にはそこまで不便な町じゃないんです何かだせえって言ってきたけどもこう不便イコールダサいではないこういうところが見えてくるんですね便利になってもダサいものはダサい じゃあ自分たちがですね、こうかっこいいなとか、いけてる感じになっていけば、町自体がイケてる感じになるんじゃないかなと思って、ですね、あの僕、まあ、ずっと森町にいますんで、18歳からだいたい今の5年ぐらい前までですね、本気でですね、森町で楽しんでみました。まあ、こんな感じですね、あの僕、BMX とかこう、えー、とスケートボードとかも好きなんで、そういうのをこう町の中、やっても怒られないんで、うちの町はですね、やって遊んだりとか、まあ、森町はあと車の町なので、車をこう、 えっ、ー、と、いじって遊んだりとかですね、やっぱ釣りですよね。釣りとか登山とか、いろんなことやって遊んでました。で、こうやって遊ぶとですね、いろいろ遊んでいくと、だんだんだんだんとですね、なんか街のためにですね。えっ、ー、と、なるようなことがしたいなあって思い始めてくるんですね。これ不思議なもんですよね。これですね、えっ、ー、と、同じく町民アンケートの結果なんですけど。 15歳から17歳は町にすすみ住み続けたいという人たちが、えー、とほとんどいなかったとっいうか 17% ぐらいだったんですけどこれ不思議と30歳以上になるとですね町に住み続けたいという人が 60% 超えて 70% 近くなるんですねうどうやらですね町に住み続けると、まあ、特に30歳を超えるとですね町が良くなるらしいまあ僕もまさしくそうだったのできっとこれってそうなのかなと思います。 でそう考えていくと、町に対して僕が何できるのかなってやっぱ考えるわけですね。僕が町に貢献できる、それって何かなと思うんですけど、うん、それが IT っぽいものだったっていうことなんですね。なるほど特にですね、IT っていうのは、田舎ではやっぱそこそこ珍しいんですね。何せ、普通のところだと 71% が第三次産業なので、そこの中の IT 産業っていう人たちも中にはいるんですけど、森町、なんて言ったって50、50% が第一次、第二次産業なので。 その中の 51% からさらに IT 産業といったらやっぱりり珍しい分に入りますで。考えた結果ですね、まあ、職業としても僕こう IT っぽい仕事をしているので一応情報室でやっているのでいろいろできることはあるとは思うんですけども、まあ、僕、今回考えたというか今考えているのはやっぱこう職業としてではなくですね、うん、一住民として森町のためになるようなことがしたいなと。 それで始めたのがこのハウモリっていう活動を今森町でやっています一応コードフォージャパンのですねブリゲードにもなっている団体です 簡単に説明するとですね、オガルコっていうですね、えっ、ー、と、LINE ボットを作ってたりだとか、あと OSM を死ぬほど書くとかですね、うん、いろんなデザインをするだとか、まあこれはあの森町のためではないんですけども、うんうん、あのフォスフォージーコミュニティという地図のですね、コミュニティにこうコミットしたりとか、アーバンデータチャレンジとか、そういうところにこうデザインを提供したりとかしています。これ今年のやつですね。<笑>これすごいで す, いすい<笑><笑>で、あの、あとですね、森町といえばですね、やっぱり、 夜の楽しみといえばアルコールしかない、まあ、田舎町あるあるだと思うんですけどもあのアルコールがなくてもですね街で楽しめることは何かないのかということでですねこうブレスト的なこれはあのカマコンにちょっとヒントを得てやってるんですけれども、まあ、町うちの町でもですねノンアルコールでこう話をする好きな話をする場所を作りたいなと思ってこういう活動をしてたりとか あと人心一心っていうですね、あの外部からいろんな講師の人とか呼んでですね、いろいろ学んじゃおうぜっていう取り組みをやってたりとかしています。前回、えー、とつい2、3週間ぐらい前にやったんですけど、大人のプログラミングセミナーってことでですね、えー、と子供に教える前に大人が覚えようぜっていう概念でちょっといろいろやってたりします。で、えー、と こ, のこの前のです、ね、人心一心を受けてですね、大人の熱が上がりすぎてですね、 なんと黙々会をやるぞという話になって今、森町で黙々会を定期的に、えー、開催しているような状況になっています。んこんな感じでですねホテルのですねロビーを借りたりとかあのカラオケボックスですね、歌わずにカラオケボックスで黙々するとかですねそういういことをやってたりとか今しています、うんうんまあ、とにかくですねこれまで森町の方っ IT の様子をたくさん出しているんですけどまだ、あ、でもいきなり地域のためになんて僕も思ってたわけじゃないんですね。うん 僕の活動のきっかけっていうのはですね、えー、とうちのばあちゃんです、今年九96歳になる絶賛地方中のばあちゃんなんですけど、うんうんまあ、ばあちゃんから聞いてた昔話がですね、こうばあちゃんがボケちゃってこう聞けなくなるのがなんか寂しいなと思ったわけですね。でこんな時期に聞いた話がウィキペディアタウンという話でした、うんで。ばあちゃんとの記録を残すっていうことはですね、地域を残すということにつながるんだなぁと、そこで初めてこ う, うっすら覚えていくんですね。そこでやったのが これ、えー、と2015年にですね森町でやったんですね。 でこういうことをやってたら、ですね、やっぱり承認欲求出てくるんですね。あの森町のためにこうちょっと僕もやり始めてるから、誰かにこう見てもらいたいなとかって思ってくるんですけども、人間わがままですね。でそうやってくると、ですね、取り組みをですね、コンテストに応募したいなと思って応募しちゃうんですね。そうしたら誤って文門の最優秀賞を受賞しちゃうんですね。LOD チャレンジ、2014年の LOD チャレンジだったんですけど、ここで思わずです、ね、受賞しちゃうんですね。 名々嬉しそう一緒にですね<笑>あの出した山口さんっていう方なんですけど山口さんと一緒に出してですねこれあの身元に最優秀賞いただきまして、うんうんうん、そしたらですねあのうちのですねかみさんだとかま家族からですねあのすごいと褒められるんですね僕そうするとやっぱ調子乗っちゃうんですね人間ってね不思議なもんででやっぱさらにもっと頑張ろうと思って やり始めたらですね、なんかいろいろこういただくようになってしまってですね。おーおーえっ、ー、と、先日もですね、すいすねたさんこうやって。はい。メンバーとなって、最優秀賞いただいてきました。で、そんなですね、いろいろやっていたらですね、いろんな人が手伝ってくれるようになるんですね。い、う、ろ、ん、んなアイディアをくれるようになります。あの、町外からもですね、いろいろこうコミットしてくれるようになって、いろんなアイディアもらいました。そこで話を受けたのがですね、こう石川はじめさんがやってた自走写真というやつとですね。 あと渡辺さんが言っている広島アーカイブという取り組みですね。うん、今、有名になってきてますけども、まあ、これを合わせてですね、記録の記憶という取り組みを始めました。ま あ, あ、古写真、自走写真を撮りながらですね、それをちあの地図にプロットしていくということをやってるんですけど、まあ、こんな感じでですね、森町と森町の過去と今を重ね合わせた活動を今やっています。こんな感じですね。うん、これが初めて撮った自走写真です。まあ、当然僕とばあちゃんの写真を 実家の前に行って撮ってりたんですけどもんこんな写真35年前ぐらいの写真なのかなを撮ってますそしたらですねまあそれを見てくれた人たちが一緒に何かやろうぜってこれ立正大学さんなんですけどもあの大学と一緒に授業をやろうぜってことでですね大学生の人が森町に遊びに来てくれて今一緒に自走写真とかを撮ったりしてます、まあ、それがこう地元の新聞で取り上げられたりとかですねまあ地元の高校と一緒にやろうぜって言ってやったりとか、うん 地元のおじさんとですね。昔はこうだったって話を聞きながら、えっ、ー、と色々やったりとかしています、うん。これが遺書代の生徒さんキャピキですね。こんな感じでみんな自走写真撮ってやってます。でまあ、撮った写真ですね。渡辺さんの取り組みと同じようにですね。白黒写真をこうカラー化しようぜって言ってカラー化してですね。街のお祭りで展示してみたら、予想以上の反響があってですね。 人が来るは来るるはでで見てていいただいてですねそしたらなんかテレビにもちょっと紹介されたみたいな感じのですねいろいろう嬉しいことっていうのは重なるんだなと思ってます何、まあ、かいろいろやってきたんですけど本当にこのごろこうやっていい感じになってるなと思ってますなんか森町行けてるっぽいなと思うわけですよ僕は、うん、でもですねふとやっぱ我に返ると本当にこれって行けてんのかなどうなのかなって疑問に思うんですね 僕は行けてると思うんだけど、それって僕だけが思ってることじゃないかなとか、思うんですね、うん。まあ結論的に言うと、ですね、いい街かもしれないけど、なんかだせえっていうのは変わんないなとこう、ここはもうしゃあないことだなと思ってます。でもいいんです、僕はですね、森町行けてると思ってるんです。うん、あのここに尽きるのかなって、この頃思い始めてきてます。でですね、一緒にやってくれる人たちも行けてると思ってます。 最初は町外の人が、あの先ほどのこう自走写真とか教えてくれた人たちもですね、あの町外のコミュニティの人とかあったんですが、だんだんだんだんですね、この活動5年ぐらいやってると、ですね、町内にもやっぱいろいろ協力者って出てきてですね、うんうんうん、やってくれる人たちもやっぱ見えてる人たちが増えてきてます。 まあ、こんな感じでですね、あの日産リーフ、電源のない場所で日産リーフ使って DJ やったらかっこいいんじゃねえかって言って、こういうのをいきなり森町で始めてみたりとかですね、あとこれライトアップしようぜって言って、そこの公園ライトアップしたりとかですね、まあ、森ハックっていうあの林業ハッカソン、第一産業ハッカソンってやつ、うまくですね、来てくれてですね、森町の、うんまあ、屋外でアイデアソンをやるとか、焚き火の前いろんな活動をこうやったりとか。あとこれが、えー 人、ねえっと、人身真の一コマ、うんうんうん、あの森町で AI カメラっていう話題がいまだかつてなかったのがでてですね、うん、こう AI カメラを見てみんなが喜んでる様子<笑><笑>まあ40年間ですね僕はあの森町で生活してきた結果ですねやっと見えてきたのがですね町、うんまあ、がなんかダセえなと思うのはやっぱ自分自身が生けてないだけなんじゃないかなっていうふうに思いました のの楽しさっていうのは自分自自身を本当に映すす鏡なななのかももしれないなとも思ってます、うんうんうん、自分がですねワクワクしてないと街がかっこ悪く見えるのかもしれませんし自分が楽しく暮らすと何、ね、かだせと思わなくなるのかもしれないな と,、うん、というふうに思ってます何かだせっていうのは自分の本当に感じ方、うん、もしですね自分の分野でワクワクすることがないんだったらですねやっぱそれを始める最初の人になれるチャンスかなとも思います、うん、実際森町ですね 人口1万5000人なんですけど、まあ、天然工房の薪焼きの珍しいパン屋さんがあったりとかですね、まあ、森町といったら素材の町なんですけど素材だけじゃなくてそれをちゃんと料理した、まあ、ミシュランで星獲得したお寿司屋さんがあったりとかもいましてますまああと僕もですね、えー、と今までこう森町に対して IT っていう分野がなくてそれをやっている実践している一人でもあります。 行、ま、け、あ、ててですね、ワクワクして、その町で初めてになる、やってる人たちっていうのは、すでにいますんで、それって都会とか田舎とかも関係なくてですね、あと、地域への課題とか貢献とか活性化とか、こんなことばかりをですね意識しても、ですね僕、活動してるわけではやっぱりないんですね、うんうん。いわゆる地域の活性化っていうのは、もう誰かの尺度で誰かに作られているものじゃなくてですね、そこにいる人たちがどう感じているかっていうことなんじゃないかなと思ってます。まあ、無理に東京基準にする必要なんかなくてですね、うん 何かをやるからその町を好きになるしいい感じになっていくんじゃないかなというふうに感じていますそうするとまあ自分の考え方が伝わってですねこうやっぱ協力してくれるやっぱ最初はあの僕こういう活動しててもあいつ何やってんだっていう感じだったんですけれども、うん、やっぱだんだんこう協力してくださる方が増えてきてですね町がいい方向に今は向いてるんじゃないかなというふうに僕自身は手前味噌ですけど思っていますあとですね何かだせってさっきからずっと言ってますけど 何かだせって違うんじゃないかなってここに来て思ってます実はもう何かだせいじゃなくてですねもう森町のポテンシャル半端ねえなって今は思ってますあのやっぱ何かだせいっていうのはあくまでも自分の気持ちであってですね森町自体あのこの町自体はですねポテンシャルがいっぱいあってもっといろいろ遊べることがあるんじゃないかなと思ってますんで、うん、もっといろいろなことをですねやっていければなというふうに感じていますはい。 こんなもんですかね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あのー、すごい良かったです。<笑>ありがとうございます。はい、ありがとうございます。<笑>あのー、結構まあ、あのー、これまでもう山川さんの話とかは聞いてきていて、あのー、まあ、まずこう、すごい、まずプレゼンがすごく上手っていう。で, <笑><笑>で、 あのすごい説明も分かりやすいしあの難しい言葉も使わないじゃないですか。であの聞くたんびに何か新たな学びというかですねなんかどんどん変わってるところもあって<笑>すごいあのいつも話を聞いてて面白いなと思って聞いてるんですけども今回もすごい良かったと思います。あ, ありがとうございます、はいありがとうございます。はい、<笑>あの聞いてる皆さんもここからはあの 質問タイムなのでぜひ聞いてみたいこととかあったら、あのー、チャットの方に共有していただければと思います、えー、先にちょっと私の方からいくつか質問させていただきたいんですけれども、はいあのー、実際その IT を使って、えー、いろいろ、えー、職場では、えー、そういうのが仕事っておっしゃってましたけど どれぐらいその I.T. を職場ではやってた感じですか。あ、んとというのはあれですか。こうどうどういうことをやってきたか。そうですね。はい。あ、職員としてどういうことやってきた。そうですね。あの職員としてはですね、まあ今こう I.T. 上司スタンになってからだいたい15年ぐらい実はもう経ってまして。うん、はいはい。 えっと、森町にですねこう町内欄、えっと、ネットワークというものがない時からですね、うんえっと、やらせてもらってまして、うんえっと、ネットワークを作るところから僕は一応スタートしてますであの本当にランケーブルを物理的にはわせるっていうところからスタートしてですねあとサーバーを立てるだとかこういろんなことをやってきまして、うん、まああの人波の情報担当としてのや、うん、なんて言うんでしょうかね 業務はこうやってきたつもりですけどここ最近だとですね、えー、とやはりちょっと今話題になっているのはクラウド活用ですかねはい、はい、パブリッククラウドのこう導入だとか、うん、あと町内に一応全域光ファイバー敷設しましたんで、うんうんうん、あのそういうインフラ周りだとかですねそういう仕事を普段の仕事はメインでやってますね。なななるほど。どそうういい、はい、っったたよ IT のののみもて、今活動にはどれぐらい 何なんなんですね、している感じなんですか正直言うとですねえっ、ー、と業務としての IT があの僕のこの IT の活動っていうかハウモリの活動で役に立っているところっていうのはほぼないと思ってますあのまあ知識としてはね当然ね、はいはいはい、あのスキルですので あ, のありますけど、うん やはりこう地域のコミュニティだとか活動していく上で必要なのって IT のスキルでも何でもなくて、うん、やはりなんパッション、うん、<笑><笑><笑>そこかなっっていいううふうにやっぱ思いますよねむしろです ね, ですね今の活動で、うんえー、と本当に役に立ってるなって思う仕事のスキルはですね、うんはいはい、IT ではなくて僕がこう情報担当になる前、うんえー、56年やってたですね 営住住宅宅とか、まあ、公営住宅ですよね。そのこう管理やとか運営もこうやり続けてたんで5年ぐらいやってたんですけど、うん、そこでもやっぱりおじいちゃんおばあちゃんとのこうつながりだとかですね、うん、あの本当に人と人がこう触れ合って話をして例えば苦情が来たらそこの家に行って話を聞いてあげるだとか。うん 電気の玉を交換してあげるだとか、はいはいはいはい、そういうことがですねやっぱりこう原体験として、ねうん、深くこう刻まれてて、まあ、プラス僕がねばあちゃん子だっていうのもあるんですけど、はいはいはい、あのやっぱそうやるとねなんて言うんでしょうかね地域の人だとかっていうのはちゃんと名前も覚えてくれて、うんうん、やっぱ「ありがとう」って言われるのが、はいはい、素晴らしい経験だったので。 いまだにですね、街の中歩いていくとですね、その頃こう一緒にやってたおじいちゃんとかおばあちゃんがですねうわ、んうん、久しぶりだなってまだ声かけて、よぼよぼになってるんですけどね、もう15年も前ですからねははいは い,、はい。でもあのいまだにこう声をかけていただけるとかっていうのはやっぱり何事にもこう変えられない経験ですよねやっぱそういうところですよね、やっぱ元々のやっぱその地域とのつながりとか、うん、ちゃんとそうやってそもそも どういう、どういうことが必要なんだっけとかその、うんうん、どういうことが楽しいんだっけとか、その辺はその地に足のついたというかですね、うん、その辺のコミュニティとのつながりがないと、そもそもやっぱりいきなりテクノロジー持ってきても盛り上がらないっていうとことですかね、うん。そう思いますね、やっぱり。うん、まあだから、たまたま、えっとうん、僕はそういう、なんていうんでしょう、まあ、僕自身、こう、 若ずっとまあ住んでますんで、うんうん、もう20代の前半からこう町内会活動だとかですね、はいはいはい、やっぱあのい田舎あるあるかもしれないですけど、うん、役場に入ってるんだからそういうのを参加しろよとか、はいはいはい、半ば強制的な、うん、もうそういうのが嫌で嫌 で, ですね、おなんで僕がそんなことやらなきゃならないだろうとか、はい、もう中途半端にこう。はい 都会意識っていうかですねうんうん、うん、<笑>そういうのがあったので本当に嫌で嫌でもう絶対もうこんなのやめてやるとかって思ってたんですけど、はい、一番最初のその入りが例えば強制であったとしても、うん、仲間強制的だったとしても、うん、自分から進んで入っていったとしても、うん、あの人とこう付き合っていくと何かのために な, なりたいだとか、うん、そういうことってやっぱ生まれていくんだなってもう僕自身本当に経験してて。 今だとやっぱり町内会でね元気だったおじいちゃんおばあちゃんがこう、うん、入院したとか普段見えないなと思ったらやっぱり心配だなとも思うしうまあそこでだからコミットできたのが僕はそういう活動した中で、うん、たまたま IT が得意だったから IT を仕込んだっていうだけだしなる ほ, どなるほどあ の, 他の人は大工さんだったらじゃあ俺はえっとゴミステーションゴミステーションってわかりますよね。はい ああ、ゴミ、ゴミステーションをこう修理するよって言ってくれたりだとか。うんはい、電気が得意ない人は、じゃあ、快館の電気を交換するよって言ったりだとか。もうたったそれでも、一つのコマに過ぎないのかなっていうか。うん、はい。そのくらい I. T. は普通であってもいいよねって思いますよね。うん。うん。うん。そ,、うん、そのシビックテックみたいな話を考えたときに、結構その。まさにこう地域で。えー、地域の コ, コミュニティを良くする。 地域を良くするためにいろいろやれることは何でもやるけれどもそのうちの一つがテックテクノロジーだよっていう人がまあどうやってこうテクノロジーを使えばいいかよくわからないから知りたいっていうパターンとあとはそのまあテック系の人たちがなんかそのせっかくできることあるからなんかそのやりたいことを や, りやる人を手助けしたいというようなそういうタイプの。 アプローチと、まあ、当然他にもいろいろあるんですけど、まあ、大きくその2種類の方向性があるかなとは思っています。うん、で、えー、結構まあ聞いてる方とかにも自治体の職員とかもいますけれども そ, のそこの両方がうまくつながったところにあのいわゆるこう外にどんどん広がっていくなんだろうか、えー、動きの広がりとかですね あと、まあどんどんこう、面白いことがやっていけるみたいな、その、そのあの楽しさとしての新しさと い,、うんうんうんうん、いうのが出てくるのかなと思ってるんですけど、そこがうまくつながるところって、<笑>実はそんなに多くないなと思って、うんうんうん、各地に Code4 のコミュニティがあるんですけども、どっちかしかないみたいな、結構ある。うんうんうん、なんかやりたい、テクノロジーあるからなんかやりたいけど、うん、実はその地域の人って、 の顔があんま見えすごいこうそれまで町づくりとかいろいろやってきたの中でこうテクノロジーを使っていきたいけどなんかういまいちアイディアがないみたいな。うん、でそこは、えー、と森町の場合は実際最初の方っていうのはどんな感じでもうかなりひ一人で始めたって感じなんですか例えばウィキペディアの話とか。 そうですね。あの、実はですね、ウィキペディアも、ウィキペディアタウン自体がですね、本当にたまたま聞いて、うん、で、そのためにハウモリを建てたぐらいなので、うんはいはいはい、で、その時はですね、 えー、と現実的には、うん、ハウモリって一回解散して今の新しい形って途中で変わってるんですけど、うん、一番最初期の頃はですね、うん、もう半ば強制ですよそれもね後輩にですね<笑>、えーあのちょうん、一緒にやるぞみたいな感じ で, です、ねはい、<笑>こう来てもらって、うんうん、あの一緒に手伝ってもらったりだとか、うんまあ、それこそこう声をかけやすい人たちにこう無理やり集まってもらって、はい、なんとかやって、まあ、皆さん楽しんでくださっては当時いたんですけど。はいはい 途中からですね、やっぱりですね義務感っていうかやっぱ僕がそんな感じで人にお願いしてるから変な義務だとか、はい、あの次イベントどうするんですかとか何かそういう感じになっちゃっ て, てですね、うんうん、あもうなんか面白くねえなと思って一回やめちゃったんですねそれで、はいはいはい、でもあのせっかくハーモニーで作ったからコミュニティとして緩く今度からつながっていこうよっていうのであの あなたがハウモリだと思えばハウモリだしじゃないと思ったらじゃないみたいな感じでそんな感じでやってたらこうあれですよねあのたまたまこう友達からあの子供がこがご飯、カレーライスの時に限って白い服着せていっちゃうんだよね困った困ったみたいな話を<笑>、うん、<笑>あじゃあそれなんかあの山形なんとかできないのそれテクノロジーでみたいな今の時代だったらもっとできんじゃんとかっていう話になって。 そこから小ガルコがこうできたりとかですね。なるほどね、うん。結構継続するって大変ですよね。よくテーマになるんですけど。そうですね。そこはまあ一回休止したところもあったけど。うん、無, 無理しないみたいな義務感をなるべくなくしたってところが。続いてるところってことですか。そうですね。で。うん えっ、ー、と、やっぱコミュニティ運営する上で、うん、やっぱジレンマになるのが、うんえー、と誰かがキーマンになってしまうとその人がいなくなったらどうしようもなくなっちゃうだとか、うんはい、よくあるじゃないですかそうです、ね、あのもう僕それでいいかなと思っててですね、はい、あの、だからハウモリって言った時に、うんえー、とハウモリはあくまでも緩いこういうコミュニティなんですって言ったとしても、うん、一般 もう多分僕っていうイメージになっちゃうはずなんで、どうやってもですね、うん、でもうそれってもうどうしようもないなと思う、うん、あのただ、緩い感じでみんなでやって、わいわいは、もしかしたら、僕以下かなってしまって、いなくなったとしても、うんうん、続けてくれるかもしれないでいいかなと思う、はいはいはいはい、そのくらい緩い今、状況ですね。うんうん だ、うんうん、から絶対続けるために組織化してどうしたいんだとか、はい、もうそういう考えも一時期はしましたけど、うん、もう何もかもそういう考えをしてしまってですね、はいはいはい。続くなら続けばいいし続かないなら続かなくてもいいんじゃないかなと今思ってます、ね も, うはいはい、もう別に結局なくなったらなくなったで、まあ、単純に必要とされなくなっただけみたいな。うん そうですね、はいはい。そこで重要であればやっぱり、うん、絶対誰かがやってくれるはずなので今ちなみにどれぐらいがいわゆるこうコミュニティメンバーというか一緒にやる仲間ですかあ結構ですね、はい、こんな言い方してますけど、うん、実はですね、えー、と今123森町内だけでですね、はい、123456 6人、7人とかいますね。にプラス、えー、と函館の人たちがこう何かある程度来てくれたりだとか、うんまあ、当然あの神戸だとかですねメインメンバーの一人なんですけど神戸にはね神戸いるんですけど意気投合して、うん、まあでもそういうのもあってですね一回やめようって言ったんだけど、うん、あのいろんな地域の人たちと。 あの緩く考えてもらってその人たちの考えを森町にこう落とし込んでいくとかっていうのも大事かなっていうか、うんうんまあ、その概念で今の新生派ウモリっていうのは出来上がってるのでなるほどね、うんうん。結構あれですよねいろんなイベントやってるじゃないですかはいそこは純粋にすごいですよね結構マワーもいいるんじゃないかなか<笑><笑> まあ、うんそ う, そうですね考えてみたらでそ結構人も集まってるじゃないですかはい結構他の地域から見てもなんかすごくこう い, いい感じに広がっているというかまあ普通にすごく楽しそうに見えている、うんうんうん、し実際イベントも、あのー、すごい、うんうん、打ち出しとかもすごい上手だなと思って見てるんですけど、うん、そこは そのどういうふうにそのアイディアとかって生まれてくるんですか自分で考えるんですかも、ね、<笑><笑>うもうちょっともうあのー、嫉妬でしかなくてですね僕はうもう欲、あのー、欲の塊なので<笑>他の地域で面白そうなことをやってたら、はい、もう嫉妬するわけですよ。 あの他の地域でできているのにうちでできねえんだとかってやっぱこう嫉妬するわけですよ。それでいいよパクっちゃえよってでパクるだけじゃなくて、うんはい、あのパクるって言い方は悪いですね。ローカライズですね。<笑>なるほど。はい、<笑>だからあの森町にあった形でやればいいんだなっていうことで、はいはいはいはい、あのまあ未だにですねそれこそウィキペディアタウンも、はいはいはいはい、あの言われるのがですね、うん、あのウィキペディアンがいない状況で 2回、うちやってるんですけど、うんはいはいはい、2回ともウィキペディアンが来ない状況でやった街はうちぐらいじゃねえかって言われるぐらいです、ねお。なるほど。ただウィキペディアンは実際来なくてもオンライン上にいてくれればそれでいいので、はいはいはいはい、やっぱりうちの町さっき言った通り4時間で時間距離的には4時間で当然東京からは来れますし、うん、札幌からも4時間ですけど、うん、言っても4時間ですよ。 内地の方の4時間の距離 の, の, の料金と、やっぱ一回津軽海峡を渡って北海道に来る4時間の料金って、やっぱ値段が全然違うので、はいはい、やはり来づらいじゃないですか、皆さん。うんうんうんうん、そうなった時に、あのー、やっぱウェブの力っていうのは本当にすごいなって、はいはいはい、もう、あのー、ウェブのいいところを僕は見て育ってきているので、あのー、 皆さんがこう協力してくれるっていうかですねあの分かんないんですけどってこう聞いたらじゃあこういうふうにやったらいいよとか教えてくださってですねウィキペディアタウンもできたっていうですねウェブ最高だなと思いますよね<笑><笑>そうそこでねすごい一つ重要だなと思うのはその助けられビリティというかですね<笑>。山田さんはかなりこう いろんな人がブレーン的に手伝ってるじゃないですかはいはいだそこってすごい大事なんじゃないかなっていう気はしていますなんかやっぱ森町ってなんかなんかこう行きたくなるし山山下さん会いに行きたくなるし<笑>なんかこう頼まれたら「やるよ」って言っちゃうっ<笑>そういうところがあ り, ありがとうございます、はい いいや、それってすごい重要だなと思うんですね。なんででしょうかねあのー、僕自身がなんかこのコミュニティっていうか本当にいろんな人に会うようになって自分自身変わったなって本当に思った瞬間もあってですね、うん、あの断、ーまあ、るごとにこう言ってるんですけどまあとあるこうイベントに行って、うん、いきなりナンパされて。 男性にですけどね。<笑>なんか面白いから遊びに行きますよみたいなことを言っててまあ、社交辞令だなと思ってたのが本当になんか大群連れて森町に遊びに来ちゃうとかですね、うんうん、あ世の中にはこういうことをできる人たちがいて、はい、でこんなになんかあの。 ウェブの世界とかでもこう手の届かないようなところにいる人たちが、うん、実は皆さん優しくて、うんうん、ああみんな人間なんだとかってこと思った瞬間にです、ね、<笑> な, る<ほ>ど<笑>なんか、うん、もう自分がですねこうちょっと当時やっぱほら、うん、森町でこう IT やっててとかって言ったら若干高飛車なところとかも人間出てくるわけじゃないですか、うんうんうん、なんかちょっとお前らとは違うぜっていう雰囲気出しちゃったりとかですね、そういうのがです、ね、もう全部壊されちゃってですね。<笑> そうかあとできないことはできないと言えばいいし、うんうん、あのお願いし人にお願いしてもいいんだなっていう素直にできないことはできないですとこうもう言うようになっちゃいましたもんね。ほ、う ん, うん、うん、いや本当に皆さんにお願いして、はい、あの協力していただいてその代わり僕ができることと言ったらおい、うん、しいものを紹介するだと か, なんかこう行政の関係でやっぱ聞かれた時にはある程度返してあげるだとか。 はい、もうそのくらいしかできないので、まあ、とにかくもう皆さんのですね、善意の上に成り立っている状況ですよねあ。よく分かりました。うん、なるほどね。まあ、全然弱み弱みというかできないことはできないって言えばいいじゃないかと。うんうんうん、でも確かにそうですよね。やっぱあの なんかこう手伝ってくださいとかって言われるっのって実は言われる側も嬉しかったりしますね、うんうん。でそこが的確であればあるほど多分あだったら手伝うよみたいなことになるのかなと思いました。うん、あとその、まあ、僕も森町行きましたけれどもそ の, その時にやっぱさっきおいしいものって言いましたけれどもやっぱ森町の資産というかですね、うんうんうん、さっきちょっと紹介したパン屋とか、うん、ああいうところとか。 に行って、て、実は美味しいものを食べてすごく素敵な景色を見てみたいなのは純粋にやっぱ行ってよかったなってなので そ, そこでやっぱその地域のことをよく知っているとか、うん、その地域の良さをちゃんとその山川さんの言葉で紹介ができるっていうところそこがすごく重要なんだろうなと思いました、うん、だからこそ森町好きになるしみたいなのがあってやっぱその何にも知らない 観光に行くのと、うんうん、地域のことを愛している人がそのことをちゃんと言いながらこう説明して回ってくれるのとは全然違うじゃないですかそういうことができるっていうのはやっぱすごい大事なんだなというふうに今聞いてた思います、うん、そうですねでも、うん、あのさっきも言った通り僕別に森町に対する愛がもともと本当に強かったわけでもないし。うん あのやっぱりどんどんどんどんこうやってきてどんどんどんどん好きになっていくっていうところもあると思いますし、うん、で、うん、本当に5年前まで僕に「森町の良さってどこ?」って言われたらいや森町なんていいところどこもないですよってすぐ答えてたのでへ逆にですねやっぱり皆さんがこう来てくれるようになってきてあじゃあ例えば今回関さん、うん、あ冬か冬だったらここがいいかなとか。うんうんうん 自自分自身も学ぶようになるんですね、街のことをなるほどはいそれがねやっぱこう人が来てくれるっていうのって、はい、あのー、僕にとってもいいし、はいはいはい、あといろんな人を今度町のいろんな人を紹介できるっていうのもすごい素晴らしい経験だし、うん、よりね皆さんにこう注目していただけるようになってから町、はいはい、の, のことをもっと知ったしだから好きになっていくっていうのもありますよね 素晴らしい、相乗公開ですね、うんはいまあ。ウィキペディアタウンとかも実はそういう側面もあの狙っているところであるんで地域のことを知れば知るほどその地域愛が深まっていくみたいな、うん、自分の手でいろいろ調べて入浴をするっていうところであ実はこの普段通ってる何気ない道は実はこんな歴史があったんだ、うんうん、いやそれ大事ですよね。はい、はい、すごく僕も何回かそういうい場に 行ってですね、それは感じました。うん、あ, あのウィキペディアターンは本当に IT 知らないお年寄りとかでも全然参加できるのはいいっすよね、はい。むしろそういう人のなんか知識の方が貴重ああそうそうそうそうですそうですそうです。IT なんかできない方がむしろ重要みたいな。す、うん、すごくいい活動ですよね。あの今回、その理想大学さんと一緒に、えー、と記録の記憶やりながらですね、うんえー、とない情報 方があったので、即興でこうウィキペディアに調べてこう書き込むってこともやったんですけどおうおうおうあのー、それもねあれだったんですよその地域のおじさんが昔の話をしてたらとある学生がウィキペディアで見たら書いてないってなってですね お, う お, う お, うこうおじさんがこうって言ってるのに書いてないっておかしいじゃないですか山形さんみたいな話になってる<笑><笑>それでいやじゃああのウィキペディアっていうものがあって<笑>そこにはちゃんと出典根拠をちゃんと書いてやればいい話だからじゃ あ,、はい、あ今僕が あのちょっとコーチングするからじゃ書いてみようかっていって、うんうん、急遽ウィキペディアタウンをする班ができたりとかですねいいですね。なんかやっぱこう IT ができない人がいながら IT ができる人がいるっていうのはものすごいやっぱ相乗効果としていいなと思いますよね、うん、やっぱねそうですねうん非常にウィキペディアタウンはいい活動だなと思います、うん、はいでえっ、ー、とあ皆さん聞いてる皆さんもぜひ質問とかあったらぜひお願いします で、えーとまあこ、今後とか何か考えてることってあるんですか、こうしていきたいなとか。あー結構ですね、それ難しい質問で、な何も考えてないですね。<笑><笑>いや、あのですね、えっ、ー、と、なんていうんでしょうね、悲しいかな、こう人間って僕も40になって。 ある程度見えてくるじゃないですかてっぺんっていうのが。<笑>でほうほうああそうかで僕はやっぱあのー、森町からこれから先に出るつもりもないですしあのー、森町にいる限りこれ以上 な, なんて言うんでしょうかね役割としてはやっぱりえっとこういう皆さんだとかを森町に森町、皆さんに森町を紹介して。 いろんな人に来てもらうっていう活動が多分きっとこれからの僕の転職になるんだろうなっていうのをやんわりこう考えててまあそういう活動をたくさんやることによってまあ今一番僕が力を入れているのがこう、森町から、えー、とすごい子供、スーパークリエイターを輩出したいっていうのが今ここ数年はもうぶれずにずっと思ってる状況でなんかかっこいいじゃないですか。うんうんうん<笑> 森町からクリエイターが出たって横文字だしかっこいいしなんかおじいちゃんおばあちゃんとかも森町からクリエイターが出たらしいぞとかっていうのを見たらほっこりするし、はいはいはい、何のクリエイターかわかんないんですよなるほどでもク リ, エクリエイターって響きがかっこよいから、はい、<笑>なんかでもそのためにはいろんなクリエイターがいて、うん、例えば映像かもしれないしプログラミングとかコーディングですごい 飛び抜けたものを作る人かもしれないし、えー、とクラフトワークかもしれないしで今子どもたちに対して僕たちがやるべきことっていうのはいろんな選択肢があっていろんなものづくりがあるっていうのをやっぱ見せてあげるやっぱ田舎 の, その高校生が職業がないって言って出ていくってあの一言に尽きるなと思うのが僕ら大人が見せてあげれてないだけなんじゃないかなと思うんですよ。うん 小さな頃からいろんな職業だとかいろんな選択肢があるよっていうのを見せてあげるのが大事で、うんうん、そこがやっぱり都会と田舎の大きな違いかなと、うんうんうんうん、で、ウェブっていうものがあったとしても、うん、歩くまでもあれっていうのはプルじゃないですか、うんはいはい、自分で得るためには非常に素晴らしいツールではありますけどやはりある一定の年齢まではプッシュがなるほどね。 うん、でその能動的に見に見行今、はいうん、ないのがやっぱり IT の分門だなと、うんうんうんうん、だからあ IT に関連するもこを見せてですね、はい、こう居酒屋といるときにその子たちが出て、うんうん、すげえ親父がいてそいつがこう教えてくれたんすよって。 ああそれ俺俺って言いながらこうマスターと酒を飲む、えー。夢ですね、僕の今。なるほど。はい、そっか、全然 あ, あるじゃないですか、やりたい<笑><笑>そうだからもうなんか自分自身でやりたいとかっていうよりは、うそっちの方ですね、やっぱりね、面白そうなのは。はい、可能性を、ねはい、若い世代の可能性を広げていきたいと。うんうん まあ、でもわかりやすいなと思いました。その仕事がないっすで出てってしまうのは、実はいろんな職業を見せられてないじゃないかというようなところ。うん、確かにいろんな仕事あるはずですね、うんね、うん。なるほど。いいですね。わ、うん、かりました。ありがとうございます。えー、あとは、その結構、まあ継続性の話はしました。で、仲間集めの話も。 まあそもそもデザインスキルが高いだ<笑><笑>ったりするんですけどネーミングセンスとかもすごいいいなと思いますでやっぱり人を集めるってそれなりになんか気をつけなきゃいけないこととかある。 と思ってるんですね、テクニックとかも作ってそこら辺って何か意識したりはしてるんですかあのー、たまにですねその質問を受けてですね、うんうん、受けるんですけど、えー、と意識したことっていうのは実はないんですけど多分そこをデザインでフィルターかけてるんだと思います。うんなるほどーはい、あのー、自己分析すると。 だから今回は、はい、あのこういうイベントにしたいなとかって思った時には、うんえー、とポスターだとかウェブはこういう感じにしようだとか、うんうん、やっぱ人こういう人たちに集まってほしいなと思ったらやっぱそういうデザインにするだう、うんまあ、僕、もともとパソコンをちゃんと始めたのがあのイラストレーター、フォトショップを使いたいがスタートだったのであのデザインはもともと好きだったので。なるほどねはい デザイン自身は独学なんですか、完全に。デザイン自身は独学ですね。もうすごいですね、まあ森。森高卒ですからね、僕は。<笑><笑>いや、本当にすごいクオリティ高いデザインするのであ。ありがとうございます。で、まあ、あれですよね、さっきの話じゃないですけど、本当に何もない町で、うんうんうん、ウェブもなかったんですよ、当時は。じゃないですか。はい、そうですね。 卒業して、高校卒業するぐらいにはもうウェブやってたんであれでしたけど、うんうんまあ、それま で, でやって雑誌だとかあのそういうものでやっぱ情報収集するわけじゃないですか、うんうん、で、当時のやっぱウェブって海外だったわけで、はい、あのいろんなものをこう吸収するのにやっぱ本もいっぱい読みましたけど海外のウェブサイトも参考にいっぱいしたしあとみんなで集まってこう個人輸入をするだ車もやってたんで。 はあはあはあ、車を改造するパーツってアメリカに売ってるんでなるほど、はい、そういうところにこうなんか電話してみようぜとかって言ってみんなで電話してみるとかですね、えー、そういうのをやってたのでやっぱ海外的なデザインとかは相当見てた感じはしますね、うん、あそうなんですねなん、うんまあ、結構ねあのいわゆるこう行政が作るチラシとかって。 <笑>どうしてもデザイン性の部分では微妙だったりするんですけどそこがちゃんとできるって、ね、すごい何気にすごい財産なんだなという感じは今、ねうんまあ、新しくねこう、地域おこしで入ってきてくれた、はい、あの男性がいらっしゃるんですけどその方もですね、なぜかこうデザインが得意な人で。お すごく今、ハウモリはこう層が厚くなってきてるんじゃないかなと思いますよ。し、はいね、んかあの直近で何かイベントとかはある考えてることあるんですかみんなが聞いてる人は参加できるあえー、っとですねあのうちではないんですけど、うんうん、あのあれですね函館で軽くイベントをやろうかなってまだちょっと、うん 強くは函館 で, で, <笑><笑>、はいはい、でちょっとイベントやろうかなっていうのとあとまあ森町もですね、はいえー、と定期的に黙々会だとかはやってますんで近くに寄った方もしも森町に遊びに行くんだけどって言ったらそ れ, でそれだけでイベントになるので<笑><笑>いいですね、<笑><笑>そのフットワーク聞いてくれてる方々がもし森町に遊びに行くんですけどとかって言ったらですねじゃあイベントにしましょうということで。 すぐイベントになるので、皆さん。いいですね、いいですね。はい、じゃあ、ぜひ行きましょう、皆さんで。<笑><笑>そうか、うん、ありがとうございます。そうですね、まあ、あの本当にこう、振り返って、ちょっと振り返ってみるとあれです、ね、やっぱり地域の人たちとのコミュニケーションみたいなところはすごい。 大事で、でもそのやっぱ行政マンだったってことは結構そこに大きく関係してるわけですね。最初は強制だったみたいな話もありましたけど。でそこで地域の人たちのとまず触れ触れ合っているというところが、うんえー、のところの非常に重要な観点になってきているっていうところですよね。そうですね、やっぱこう IT ってなんか冷たいイメージありますけど、うん、なんか効率化だとかすることによって、うん 人との触れ合いの時間を増やしたほうがいいですし、うん、あとやっぱり一番、こうなんていうんでしょうね、僕の原体験の中で、ここ最近、一番大きいのが、やっぱりあの、関、うん、さんともまあ一緒に行きましたけど、うん、やっぱ浪江町の経験がすごくでかくて、ですねあそこからやっぱり考え方もがらっと変わってしまいましたね、うん、僕自身も。こう同じ行政マンとして なんて言ううでしょうね、今この瞬間、この街に人がいなくなったことを想像したらもう胸が苦しくなっちゃうぐらい確かに、ね、あれをですね、やっぱ経験してからこう呼んでいただいて、うん、あの行けるようになってからですね、うんはい、本当にこう、人とのつながりっていうのをより意識するようになったとっいうか、うんうんうん、あれは本当にい い, い, い経験というかよかったですね。 はい、ちょっと聞いている方に補足をするとあの Code for Japan でずっとあの入っていろいろやらせていただいている福島県の浪江町っていうところがありましてそこにあの一度あの山田さん来ていただいたことがあってそこはあのまさにこう帰還が始まったばっかりあの、まあ、原発でずっと一時避難してたところから帰還が始まったばかりというあのタイミングでお呼びしたんですけどそこの時点では本当にこう 町, の町はあるんだけど人がいないっていう、ですね、かなり特殊な状況で来ていただいて、うん、それの話を今されてましたけど、確かにああいうのはなかなか経験できないですよね。うんうん、ありがとうございます。はい、えー、というわけでもう配信の終了時間になってしまったんですけれども、あの最後にですね、あの終わる前に、えー、この配信ちょっと参加してみてどうだったか。 っていうのを感想をいただいて終わりにしたいと思っております。えー、いかがでしたでしょうか。っあ僕ですか。はい、いやあのー。よかったです。あのなんでしょう。改めてですね。こう人とこういうふうに話をしながら自分の考え方を。まあどういうふうに考えてたかとか思ってたかっていうのを。うん、えっ、ー、と思い出すこと。 とかかかか。ってなかなかなないいじゃでで、す今回特に何て言うんでしょうねあのテックによらない話ばっかりですごいこう面白かったですね、うん、あの次につながる何かになったんじゃないかなって僕自身が思ってます今はいありがとうございますあのあの実は山形さんはあの例えばクラウド活用なんかでも結構あの講演に呼ばれていくようなですね 掘ればそっちの引き出しもあったりする方なんですけど<笑>今回はハウモリの人としてお話を伺いました、はいはいえー、またクラウド活用に関してはまた機会があれば別の会でお話いただければ、はい、ぜひぜひ<笑>、はい、あのもっとディープな上質の話ができますので<笑><笑><笑>はい、というわけであのぜひ地域 の, そのまあ コード4の活動とか、えー、やりた い, やっている方とかやりたい方に関しては、えー、すごく参考になる話になったんじゃないかなと思います。本当に IT ありきではなくてツールは何のために使うかの方が重要なので本当にこう人と話すとかつながるとかそういったスキルの方が、えー、すごい重要なんだなというのが分かった回だったんじゃないかなというふうに思います。えー、ぜひ森町に行く際は山形さんにお声がけくださいとぜひいうところで。 はい。また、イベント、えー、じゃあぜひやりましょうと。はい。いところで。はい、えー。今日の配信は終わりたいと思います、えー。ご参加いただいた皆さんも、あの、ありがとうございました。よかったら、あの、Code for Japan のスラックチャンネルがありますので、えー、ホームページからアクセスできますので、えー、そちらから、えー、参加いただいて感想なんかいただければなというふうに思います。えー 以上で、えー、シビックテックオンラインアカデミーの第16回を終了したいと思います、えー、参加された皆さん、えー、山形さん、お忙しい中大変ありがとうございましたさような ら, さよならありがとうございますありがとうございました